はい、太郎ですということで今回東京アクネクリニックさんにお邪魔してるんですけど今回ね新しい機材が導入されたということでこちらでございます何をする機械か分かりますでしょうかそうなんですこちらから好きな野菜が出てくるっていう<笑>絶対出てこないけどねということでこちらの機械あの自分の肌の状態が分かって自分の肌年齢とか 紫外線によって肌の奥の皮脂の状態とかも見れるっていうすごい高性能な機械なんですけど、今回はねそちらを使って自分あ自分の現在の肌状況をね見ていきたいと思います。それではよろしくお 願, しお願いします。お願いします。こちらですよねあ。あ、そうですね。つけるんですけど。<笑>あそうですね、<笑>美容室以来。<笑>そうですね。ちょっと楽しくないんですか。大丈夫です 前髪ですね写真撮るときと一緒でそして写真撮っていくんですけれども、うん、すげえプリプラみたいモ若<笑> い, <笑>いですね<笑>そうで、すみませから入っていただけたく て, てこのアゴですね真ん中のところに<笑>ありがとうございますと締めます ね, す, ね<笑>すごいですよねちょっとここから写真撮っていきますね目をつぶっていただいて四枚撮っていきます、うん もうアパートすぐ出るんですかそうなんですもう全部撮影ここでされてて、えー、すごっこれすごいですよねすげえなにこれこれが分析されたお写真になるんですけれども一つ一つちょっとご説明させていただきますねはい逆に後ろから撮りますねあはい大丈夫です同じだっけ<笑><笑><笑><笑>すいません、こういった感じでえー、すげえ。なにこれそうなんです、実はこれが 分析されたものになるんですけれどもこのこちらはですね、はい、1枚目のものがあ 今, あの今あるもの今あるものそうですね今見えている状態のものになりますので、はい、このちょっとブラウンになっているところとかは、うん、今出てる毛穴とかシミとかそういったものが見えてる状態になります、はい、で逆にこちらはですね、はい、こちらは、はい、ピンクになってるのがマクネキンがいる えー、すげえそれ見えるんやそうなんですなのでニキビができそうなところとかですねええー、すごっこういったも の, の内側にあるものがこうやって見えっ す,、えー、すごっすごいですよねなのでちょっとこの辺はできやすいところできそうなところになるのでもしかしたらこの後出てきてしまいますあそうなんやすげえそうですねところですでこの光ってるところ白っ光ってるところが皮脂になりますのでえっ、ー<笑> 白く、ピカジュのところとかも皮脂ですね、こういったところがすげえ。お鼻って結構、くねきんが居やすいところになるのでやっぱりお鼻の周りとかがすごいピンクくなってる感じしますよねすげえ。そうですね、こんな感じになりますねすげえ。今時やすごい今時ですね本当に<笑>気持ち悪い、のっぺらしていすごい<笑> ですよね、本当にで、続いて先ほどの分析のところですねはいこちらとかもやらせていただければと思うんですけれどもちょっと分析していきますね肌ネイレが出るので心の準備は大丈夫でしょうか2000歳とか出ないかな 大丈夫かな。出るかもしれないですよね。ど<笑>うですかね。じゃ今からあの肌年齢が出るそうなので、はい、えー、っと自分の肌年齢予想したいと思います。<笑>まあねズームで見た感じこんな感じなんですよ。<笑>えーっと三十五。お。よし次行こう。どうですかね。さて結果はズバリ。じゃどこだ？ここですね。お二十九。二十九歳。 ね、<笑>リアクションしづらい<笑>一番ダメなことやっちゃったそうですねでも予想よりも6歳も若く、うん、でちょっとここなんですけど見方としてはこちらですね、はい、タイプなんですけれども、はい、乾燥肌とか混合肌とかいろいろあるんですけれども、うん、老い肌ですねなのでちょっとやっぱり皮脂とかが出やすいタイプの肌質なのかな、うん 日焼けとかされた時に黒くなりやすいか赤くなりやすいかだとどっちかとといいいうう黒くなりやすいといというのもここで分かります、うん、でここの見方としては薄くなってる真ん中に行けば行くほど予防のための管理が必要な部分になってくるのでいいですで逆に濃くなればなるほど外側に行けば行くほど管理が必要なところになるのでどっちかっていうと あまりなない方になるんですけれども、うん、見てみるとこの辺ですねトーンとかあとお肌の明るさ光彩とかシワとかは結構内側に寄っている未来シワですね、うん、今出てるシワではなくて今後出てきてしまおうかなっていうシワとかは内側に寄っていて、うんうんうん、その他の部分やっぱりしわ今あるしわであったり毛穴とか赤みあと眼鏡シミとかですかね、うん ちょっと外側にある感じがあるなっていうのが分かるものになりますね。すやっぱり分類がそのオイリガラなので、ビタミンとか毛穴の収縮とか皮脂の抑制とかもあったりするので、ビタミンが入っているような化粧品とかが も, もしかしたらなるほどなるほど肌に合ってるかもしれないっていうのが書いたのでわかりますねすげえ。はい。なんかここの見方分からないとこありますか？いやめちゃくちゃあ説明がわかりやすかった。本当ですか？良かったです。別の。 こういった感じで見えるのとかもあるんですけど、これは毛穴がわかるやつですね。先ほどの写真が結構アップで出てたと思うんですけど、これは今ある？見えている毛穴の数とかがわかるんです、えー。すげえで見ていただくと。半分ぐらいですね。だいたい平均で 50% ぐらいなのでなんですけど。この？ 赤と緑のやつがあると一番トップの赤とかにいるのであ、ほんだそうですねやっぱり毛穴っていうのはそのそれこそ先ほどお伝えしたビタミンとかで毛穴小さくさせる効果とかもあるので、うん、そういったとがっているかもしれないで す,、ね、すげえすごいですね、このパーセンテージで先ほどこんなのわかるんやそうなんで、す。先ほどあの、お顔に当てていった黒いやつで、測定しているものになるんですけどすで、シワがこんな感じですね逆に先ほどのその 50% って毛穴出てたのに シワだと20とか結構低くなってますよね、うん、で逆に未来じワになると 7% とか 12% とかぐらいになるのでここだと未来じワは平均的な数字ですね、うん、あこっちの平均っていうのが年齢の平均になるんですで色素沈着ですね沈着してしまってるところも平均でいうとこの28とか30のところ毛穴に比べるとパーセンテージは低くなってますよね、うん、ただ やっぱり赤のところ平均がねそうですねなるほどるなるほどパネルの平均だとちょっと高めなところに す,、ね、すげえ。全部わかるんですねそうなんですすごいですよねもうこれ最近入ってスタッフの中でもやるのが怖くて<笑>結構<笑>結構年齢が近いことやったりとかもしてたんですけどそうですねでこことかは赤みとかうんうん、ブーん色素ですねやっぱり赤み肌とか、うんうんうん、ちょっと真っ黒くなりやすい 内側のメロディとかですね失礼いたしましただから見えるものがここになりますねちょっとここも赤のところを見いますねでポルフィリンって書いてあるのが皮脂ニキビアクネ菌とかですねになるんですけれども場所でいうとやっぱりこのお花の部分が 55% 逆にほっぺのところとかは 10% ぐらい16とか13とかなので頬とかはアクネ菌あんまりいないのでやっぱり次ニキビできてしまうとお花の 眉毛のところとこの辺とかですねーー長くなってるのがアクネ菌があるところなのでもしかしたら、はい、数日後にこの辺とかこの辺とかにちょっとネギが出てきてしまうんじゃないかな逆にこの辺とかはそこまで出ないんじゃないかなっていうところなのでなちょっとここに重点的にネギにケア、はい、とかもしていただければと思います。はい<笑> でもそうですね、このパーセンテージで、皮脂とかは、ちょっとやっぱり頬とかには多いので、革熱菌はいないんですけど、やっぱり皮脂の詰まりとかは、そうですね、出てしまったりもするので、お気をつけいただければと思います。ま、は、た、い、ですね、トーンとかも、ね、先ほどお伝えした、ちょっと黒くなりやすいタイプのとか、はい、あと、お顔の明るさですね、とかも、こんな感じで。うーんすごい めちゃくちゃわかるですね。そうですね。すごくわ か, かりますよね。<笑>すげえ。高台面積は黄色ですね。平機のところにいらっしゃいますね。こんな感じですね。大丈夫そうでしょうか。あります。そうですね。年齢は二十九歳、ね。なるほど。のあらですね。全然お肌<笑>で二十九だったらよかった。無<笑>視<しろ>。<笑>